みなさんこんにちはジャズピアニストの田中直子です私は久留米で生まれ育ちたくさんの大好きな場所思い出は久留米にはあります小さい頃はよく家族で春になると筑後川に行き一面の菜の花を見ながらピクニックをした思い出があります筑後川の風景は私の生活の一部にいつもありましたそして 今ピアニストとして音楽に携わっているのも石橋文化ホールをはじめたくさんのホールやイベントコンサートがあり良い音楽を生で聴ける環境が揃っている中で育つことができたおかげだと思っていますシティプラザも新しくできてますます音楽の街として充実しています久留米は文化的で自然も美しく食べ物も美味しい えー、とても魅力的な街です皆さんぜひクルミにいらしてください